羽生結弦さんが 3.11 に宮城でアイスショー出演、プロになったからこそ大切な日に演技できるフィギュアスケート男子で2014年措置、18年平昌五輪に連覇を果たした。 プロフィギュアスケーターの羽生結弦さん28位が2011年3月11日に発生した東日本大震災から12年となる今年3月に宮城県でアイスショー羽生結弦ノットステラタを開催することが決まった9日主催者の日本テレビが発表した3月10日から計3公演を予定しており開演は10日が17時11日と12日が16時 場所は共に宮城県陸町の積水ハイムスーパーアリーナグランディ21今回は昨年に横浜市と青森県八戸市で開いたプロローグや2月26日に東京ドームで開催するギフトのような羽生さん単独のアイスショーではなく世界中で活躍するプロスケーターも出演する予定で 公式サイトで順次発表されるイタリア語で満点の星の意味を持つノットステラタの開催について羽生さんは主催者を通じてコメント動画を発表仙台市で被災した3月11日に滑ることをプロになったからこそ大切な日に演技できるということがやっとできるなというような気持ちもありますとした上で 3月11日じゃないと届けられない気持ちだったりだとかその3月1、1日の日だからこそ思っていただける気持ちだったりとか受け取り方だったりとかいろんなことがあると思うのでそういう意味ですごく大切に大切に演技していきたいなって思いますと心境を披露した中日スポーツ